続きましていきます。大人気特別コーナーです。毎回ハワイに関する特定のトピックを深掘りしてご紹介しています。今回は今美現地、村井さんと行くウキウキビキ、ホノルルコトリップと題して旅行、留学のさまざまなシーンで大変便利な自転車シェアのビキを徹底的に体を張って掘り下げてしまいます。え実は村井さんに内緒で直前にお題を出しているんですね。えそして、 以前登場してくださったあの素敵なヨガインストラクターの真央さんがお付き合いくださっています。ありがとうございます。どんな旅になるかご覧ください。おはようございます。イーマミーハワイの村井です。えー、本日はですね、えー、先日ご紹介させていただきましたヨガの真央先生にも来ていただいています。まああの今日はですね、あのビキニ乗るということで、えー<笑> 来たんですけど何も聞いてるませんしどうなのかわかんないんで、えー、十何年自転車は乗ってないんですが是非、えー、楽しくドライブしたいなというふうに思いますのでよろしくお願いします、えー。今日はミッションが来てるということで、えー、こちらあ今いただきました「えー、ワイキキビキ企画」えー「イニにバイキに乗ってもらい以下の漢字にちなんだ場所に可能な限り行ってもらいます」。 のような感じの文字が入っていますけれども、まあ書く漢字のポイントにインスピレーションがあると、そこをおどこに行くかあ伝えず、まあもちろん我々も分かんないんですけれども、えー、書くポイントにいろいろ行くというようなことになっているようです。メ、うんはい、そこに行ってみましょう。変更書いてありますねまあアクセプトにしましょう。で、このフレーストカードですね。 はい、えー、それではですね、えー、波、えー、というところをまず選択しましたんで少し雨が降ってきましたけども、えー、行きたいと思います。えーまあ、先生お願いいしますは you、uh -huh. こちら今波のところに来ました、えー、見てください後ろちょうど波がね出ていまして、えー、サーファーの方がね結構いますねいいいい波です。いい波でうんあのサーフィンの先生であるマオさんは<笑>もういい波ということで私はねサーフィン全然やったことなんでよくわからないんですけども、はい、まあ見ればねすごくなんか乗りやすい波なのかなというふうに思いますけれども、えー、こちらなんていうとこですかアラモア ナ, アラモアナ ビーチですね。はい、アラマンビーチ。皆覚えてますか？こでヨガやった、えー。昨年ですね。<笑>あの明け方今年だ。えー、もうおヨガのヨガインストラクターとして<笑>、えー、出たときにね綺麗でしたけど、まあこのまだ午前中、えー、こういうまたね違った姿を見ることができていいなと思います。はい。はい。では、えー、こちら終わりました。次のところに向かおうと思うんですが、皆、はいまあ、さん次はどこ行きます？次は さて、これからどこに行くか、えー、皆さんも想像してください、はいえー、私たちの考えている史というところに行ってみたいと思います、はい 次、えー、こちらあのイオラニ宮殿ですねとなりますこちら、えー、まあ中に入っていくうツアーもありますし、えー、ハイワイアンハワイアンキルトの、えー、クラスがですね昔はやっていたんですけども、はい、コロナで、えー、コロナの影響ちょっと今はやってないんですが、えー、近いうちにあの状況も良くなってきて、えー、復活されるのをねあの皆さんこの待ちしています、はい、このハメハメハとイオラニ宮殿今 セットで皆さん回ることが多いですねで。中に入って撮影はできないんですけど、えー、外から写真を撮るだけでもだいぶ可愛い感が出ているんですね。そうですね。じゃあ次は買、はい物。あんまりですね。はいえー、両方をちょっと探ってみたいと思います。はい。 ショッピンングセえーついにですね、えー、制覇としましてショッピングの会というですねショッピングの方、えー、こちらでね行きたいと思います、はいはい、そしてこれからちょっと甘いものを買いに行っていきたいと思います じゃ今コパパフを買いにリニーハーベイカリーの前に来ました。早速買いに行きましょうか。はい。お願いします。はい。今アランモアナセンターの2階のラ内に来ています。これから少し軽く何か。 います村井さんは何をいただますかそうですね。こちら、えー、ステーキロールという。美味しそう。はい。あのー、玉ねぎを、えー、お肉で薄い肉でね巻いてガーリックチップをやってご飯というこういったセット結構このラナイのこちらステーキロールは有名なのでぜひ、えー、試してみてください。そして私はソウルミックスでえっ、ー、とフルコギのキンパと。 え、どれぐらいだっけ？これもね。はい、えー。ランチブレイクが終わりまして、えー、次最終のところですね。館えー、こちらの方ですね、えー、目指していきたいと思います。あのラナイというね、えー、フードコートでした。けれども、まあ今はちゃんとワクチンカードをね。売ったという証明がないと中で食べることができないんでね、えー、そういったところもね。ご注意の上。えー ね、あの州によっては違いますけれども、はい、ハワイはまだまだ厳しい感じですね。はい ついに、えー、こちら、館ですね、館、えー、最近リニューアルしました最高級ホテル晴れ倉に、えー、の前に来ました、はい、これで全制覇しましたね、村井さんありがとうございます<笑>あのー、もう本当に十何年ぶりの、まあ初めてビキニ乗り、えー、十何年ぶりの自転車で全くう真央さんに追いつかず二十パッシングらい離されながらもなんとかここまで来ましたが えー、明日ではなくあさっての筋肉痛が怖い、えー、この頃でございます。気持ちよかったです。そうですね。非常にまあ今晴れてきましたし本当にスガスガしい気持ち楽しいバイクを経験できました。かわいかっです。そうですね。はい。ぜひ皆さんもねあのこちらに来られた際には、えー、非常にあの簡単に使いやすいですので、はい、あのー、ぜひご利用いただければなと思います。はい。 どうも、今日は本当にもう、ありがとうございました。はい<笑>